こんにちは、よう洋介です。今日はアクリル絵の具、アクリルガッシュ、それからガッシュという3つの種類の絵の具についてお話しします。私が一番よく使っているのはこのアクリル絵の具なんですが、アクリル絵の具とは別にアクリルガッシュというものがあります。私の知り合いでもこのアクリルガッシュを使っている人が結構います。 で、この2つが同じものだと思っている方も多いようですが、アクリル絵の具とアクリルガッシュっていう名前が違うぐらいなので、これらは違う種類の絵の具ということになります。で、これらはアクリルガッシュなんですけど、ガッシュっていう絵の具があります。日本語では不透明水彩絵の具というそうです。 で、幅広く水彩絵の具と言っているのは透明水彩絵の具のことだと思います。で、私はその透明水彩絵の具も使うんですけど水彩絵の具とガッシュを私が分けて使っているのは透明水彩絵の具よりもガッシュの方が色が濃くて強いんですよね。その色の濃さっていうのはブランドとか商品によっても変わってくるのかもしれないんですけど私にとってガッシュの色の強さがすごく魅力的なので私はガッシュを愛用しています。 で、アクリル絵の具というのは私がメインで使っている絵の具なんですがこれも色が濃くてガッシュとの違いはガッシュは水彩なので乾く前も乾いた後も水に溶けますでもこのアクリル絵の具は乾く前は水に溶けるんですけど乾いてしまうと水に溶けなくなって固まります なのでアクリル絵の具は作品が乾いた後は水で濡らしても濡れた絵の具を上からなぞってももうこの絵の具は溶けることがありませんでもガッシュの場合は作品が乾いた後も水でこうやってやるとね滲んで溶けてしまいますでもパレットこれはガッシュなんですけど全部乾いていますしかし水で濡らして再利用することができますがアクリル絵の具の場合はもうこういう風に固まっちゃうと水で濡らしてももう溶けません そしてこのアクリルガッシュとても紛らわしい名前なんですがその昔私はこのアクリルガッシュというものとアクリル絵の具というものが同じものでアクリルガッシュっていうのはアクリル絵の具の商品名だと思っていてで実際アクリル絵の具と一緒にこのアクリルガッシュを使ってキャンバスに絵を描いていたことがありますなんかいつものアクリル絵の具と違う感じでなんかすごく違和感のある使い勝手でした まあ安いし結構使ったんですけどなんか使い勝手が良くないなと思って使うのをやめましたでこれが実際2013年にアクリルバッシュでキャンバスに描いた絵なんですけどなんかちょっと薄くなってるような気がしますアクリルバッシュっていうのは紫外線に弱いって聞いたことがあるんですが実際にそうだと思います ちょっと厚塗りするとヒビも入りやすい絵の具だと思いますでもこれ悪いことばっかりじゃなくて例えばこのガッシュなんですけど水に濡れると溶けるのでそれはそれでありがたいことなんですけどアクリルガッシュは乾いてからは水に溶けなくなるのでこの不透明水彩のガッシュの方これとはまた違う使い勝手で描けるしガッシュとか水彩で描いた時に 作品が濡れちゃうと水で底が溶けちゃうんですけどアクリルガッシュで描いた作品は水に濡れても溶けないのでそういった点はアクリルガッシュの長所なんじゃないかと思いますなのでアクリル絵の具、アクリルガッシュ、ガッシュなんとも紛らわしい名前なんですけどまあ使ってみるとそれぞれの良さがあってどれもいいものなんだと思いますということで今回の動画は以上ですこの動画が少しでも良かったと思った方はグッドボタンを押していただけるとありがたいです